アイアンワークスオブミザリ行きました。とりあえずここから回すか。キラー誰だろうなー。救助行ってくれるか大発電機。木で全く見えなかった。 スラーがこっちに向かってるレースだったのか反対側回ってた 猫がチラチラしてんだよなーやっと離れたこや使かいそういや来ないかタゲが俺になるか ここなら見やすい小屋にまだ板あったよな ま、ったこれ倒す必要なかったん壊さずに離れる<音声>あっちの発電機回ってる交代させられちゃったとか発電機集会来るか アシュレイに治療してもらおうありがとう3人でもゼロからは間に合わないお前らは回してくれいいのかああ、スン治療してたんだな ま、だ4人いるしキャンプするよなー。オブセが追われてる。ダメだかつがれた。ストライク持ってたのか。ジェーンよく頑張ってくれた。誰か近くにいるのか。おっと、それはまずい。 チェーンが最後だから、助けようとしたんだよな。何としても助けたい。通電してるし、キャンプなのは、間違いない。言うよないから、誰かに救助してもらいたい。キャンプなのはわかってるんだから、突っ込むしかないよな。 いるなー他に来てないかそれはナイス救助すぎるやってこっち何もないぞ。 なんとか脱出だ